お「はいお願いがあります」あの「ちっちゃいお子さんじゃないので大丈夫と思いますが猫を追っかけないでください大声を出したり走らないでください抱っこはダメって書いてあるんですが自分からここは大丈夫です」で「おやつをあげないでください」で「猫のおもちゃはここにあるのを使ってください」 で里親になりたいときはスタッフに声をかけてください。何したい？あ の, あの猫をもらいたいなと思ったらはい、はい、声かけてください。はい。猫、はい、ワンワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は猫カフェに来る人どんな人と題して愛媛犬猫の会の保護猫カフェ姫猫を取材 新しい飼い主さんとの出会いを待つ猫たちに会いに来る人に会いに行きますただいまお家古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえーなんだこの行列ケース平岡工業日本ケアドック協会はワンちゃんと飼い主さんの絆作りをお手伝いしますケアドック幼稚園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 はい、やっぱりオープンの前にはね、綺麗にしょうがないとね。心だけで、今日もいいご縁がありますように。いつも何頭ぐらいは決まるんですか。え、もうほとんどゼロなんですけど、うん、ここんとこ縦継ぎ子に、ちょっと二匹三匹と。 決まりそうなんですよ今もちょっとあのトライアルの予約が入ってます<音楽> 駅場がなくなり、保護された猫たちが暮らしていますはい、お待たせしましたはい、お待ちください、ま。はい、どうぞえー、っと、パック一応、一応、はい、パック、はい いい違違違う違う、うう、はい、こう近々近々はいはいはい、えー、っとあっ間違えた。 この猫はのんのんちゃん。新しい飼い主さんとの出会いを待っています。ノンノンじゃ逃げないねてる。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。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 ノスケくん<笑>、ね、<笑>はなでてもらうのが大好きな4歳の男の子準備を済ませて午後1時オープン 来ません代表の高岸さんお客さん来ないですね来ないですねこんなに1時間も経つのに来ないのって初めてです初めてですかはい。表も掃除したのに<笑>、うん、ね, ねお天気がいいからね皆さんね、何してるんでしょうね洗濯してお買い物に行って ご家族でどっか行かれたんんですかね、うん、あののいだね。 どうしよう。玉野城君。玉ちゃん。あ、みきちゃん。みきちゃん人懐っこい。あ、やっと最初のお客さんが。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 伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックはネコワンを応援しています猫ワンお願いがありますので初めての方にはい。はい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 で、里親になりたい時はスタッフに声をかけてください。をさいあの猫をもらい。猫らいいい、い。たたななと思っっはい、はい、声かけてくください、はい、じゃごゆっくりどどうぞ。はいはい、カフェに来る人、どんな 人, に人どんな人 皆さん今日はどうして猫カフェに来られたんですか？はい、あの？あの<笑>猫をずっと長い間こう撮ったんですけどね。最近あの2匹ったんですが、ね、2ともうちょっと死んでしまっておいで。あの？ かみさんが猫がおらんとも子供がおらんのみたいで寂しいんでねで友達に連れてきてもらってこういうところがあるんでそれでちょっとあのとにもかくにも行ってみあの見せてもらおういうことできたんですはいこんなところあるの知ってましたかいえ俺私はもう全然知らなかったですはい亡くなった猫ちゃんって何歳だったんですか一一匹匹ががねばあちゃんのの方が18歳でもう一匹の 少しショ ー, ホールドの方はちょうど10歳だったんですけどね。長生きしましたね。うん、あのねうちで今まで今今度のあれで7匹ぐらいこうたんかな次々まあ順番にこうてきたんですけどね。今頃はあの猫は昔寿命が6年とか7年とか言っていった時期があるんですけどね。今はもうあの。 予防注射とかなんとか獣医さんとかいろいろあるでしょうだからみんなうちに来たのもだいたい15、6年以上は生 き, 生きおるですねだから猫の寿命のは昔に比べたら本当に長くなったような気がしますね、はい、もう猫は飼わないんですかいや、ただねあの神さんともいいんだけどこちらの年も年だからねで 猫がやっぱり子猫連れて帰って20年ぐらい生きられたら ど, どちらが長生きするかちょっと<笑>あれなんでねほんでやっぱり飼う以上は最後までこちらからが見取ってやりた い, いうのがあるんでねだから途中でこちらの方がさっき言葉ったんじゃちょっとあのかわいそうないう気があるんでまあそこいらの兼ね合いがあってね。 だからもし顔にしても子猫じゃなしに あ, のある程度落のいったね大人猫だったらまああの後の都合がいいかないうようなことは考えるんですけどもねはい。うん 大きいですね、なんか、猫ちゃん、亡くなられたんですってはい、もうね、まあ、1匹はね、あの年齢が18もだから、仕方ないとしてもね、あの2匹目が実際歳で亡くなったから、突然やと思うなんかね、気管支が悪い言って、病院連れて行ったら、 言われてたんですよ。スコティッシュ行ったら割合あらしいですね。あの、いろいろとあの、不都合はあるみたいですよね、うん、で悪いのは知ってたんだけども、まあ、病院 行, 行きよったんだけども病院行ってもう23週間で亡くなったからねじゃ最近ですかうん10月の26日であの。 18歳のの子が8月の7日かなこれ結構立てつけ、ね、そうそうそ う, そうだから1匹目は亡くなってももう1匹いるからなんとなく気が紛れるんだけど2匹ともいなくなったらやっぱり家に何もいな い, い, ういな、ね、もう寂しいけど顔は気に言えないですかやっぱりあの自分らも年やからね。 だからまあそれでも実際ぐらいな子なら帰るかなと思ったりしてまあ来てみたんですけど、ね、<笑>まあ、ねあのどの子も本当と飼いたくなりますよね。こ<笑>この前もあのどこ 愛護センターにも行ったんですけどね。やっぱりちっちゃな3ヶ月ぐらいの子、4匹兄弟でいましたけどね、えー。あんな子を4匹とも引き取ってあげたいけどそうはいかんし。<笑>そんなことある？<笑>いい出会いがありますよ。うん、ありがとうございます。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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています愛おしそうに猫を撫でているのはこの子の保護をした田中さんもうまだ目が開いて間もない状態で捨てられてたの で, であのまだ授乳期でもあったので。慌ててあの 哺乳瓶を買ってきて猫用ミルクで育てましたえー、じゃあ随分大きくなって元気になったっていう感じなんですか今はいそうです。っ, っていいますかもうそういういきさつがあったのであの女王も移って、うん、あの我が家でしばらく も, 一もう我が家の猫のような状態でお世話してたんですけれどもやっぱりあの このまま買おうかなと思ってたんですけどうちはあの私が保護猫活動をしてあの新しい猫があの入れ替わり立ち代わりする家なのでものすごくストレスはそれがかかってるようだったのでこの子も1匹だけで大切に飼ってくださる方のところに譲渡しようと思って猫カフェに入居させてご縁をつなげたらなと思っています。 どんな性格ですか？タラちゃんは人間大好きの猫大嫌いです<笑>。<笑>甘えたい時に甘えてきて甘えたくなかった時はツンツンしてるみたいな。典型的な。もうこれぞ猫っていう性格の子です。一緒のお布団の中に入ってきて寝るのが好きな子なので。あのー？ 猫と一緒にベッドで眠りたい方にはおすすすめの猫ちゃんですは寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることがそのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。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 ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れますこれでよし国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています猫カフェに来る人どんな人、うん この親子はタラちゃんが気になるみたい触れま す, のですごい、あのなでるの大好きです<笑><笑> はいえっと、2週間前に猫ちゃんが死んでしまって<笑>それでちょっと猫ちゃん触りたくなって隣のあの里親募集に来たんですよ。は い, 興味ない、えー、前飼ってた猫ちゃんはどんな猫ちゃんだんですか、はいえーっと 2匹いたんですけど1匹は白黒のメスでもう1匹はあのアメリカンショートヘアだったのではい 1, 1匹がもう8月にいなくなっちゃって2匹目がもう先日もう本当に2週間前にはいい な, な、ね、いなくなって。<笑> 頑張るね、ココちゃん上手だね上手だね触ってみて、どうふわふわしてるふわふわしてるキクナスケくん、マイペース ペレットウサギハムスター心配事は何でもご相談ください一緒に解決していきましょう一動物病院ハンディを持つお子様へテログループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも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 猫カフェに来る人どんな人<音楽>猫たちを遊びモードに仕掛ける高岸さん遊びモードになったら。 으아 Я понедельник. テレビ CCTV の猫ワンっていう番組なんですけど、そうなんですね、はい。あの今日猫カフェに来る人はどんな人だろうということで撮影させてもらっているんですけど、<笑>子供さんですか？はい。兄弟そうです。じゃあ兄弟さん。子、え、供、ー。そんな若いの。<笑>いちょっと。親ですど。どうして来たのか。 話聞いてもいいてもでですすか何かかか何理由とかあるんですかそれはなんかこの子が相当動物が好きでずっとずっと好きでなんか将来の夢はなんか猫科の絶滅危惧種を救いたいみたいなことを以前言っててでなんかテレビとかでも譲渡会の、ね、なんか番組とかしてたりとかしててじゃあ愛媛にもあるから行ってみようかみたいな感じで来ていました。 小野さんにもお話聞いていいですか。はい、いいです。はい。こんにちは。何年生ですか。二年生です。二年生。なんかお母さんに聞いたけど、将来の夢を教えてください。絶滅危惧種救うことです。絶滅危惧種、ど、どんな猫ですか。うん。スペインオオヤマネコ。スペインオオヤマネコ。へえ、そういうのがいるんですか。うん もう、じゃ、絶滅しそうなんですか。え、それはどこにいるの。どこでしょうね。<笑>スペインかな<笑>スペインにおるんかね。やっぱり、図鑑とかで、とか、なんかテレビ番組で、すごい見たり読んだりした話が。もうすごい彼の頭にインプットされてて。<笑>なんかその動物の特徴とか、大きさとか、なんかどれぐらいジャンプするかとか。 なんかそんな話をいっぱい語ってくれます<笑>。お母さん、子供さんの様子どうですか？初めてだからなんかね。この猫カフェが<笑>緊張しつつも。まあなんか？すごい動物が好きなのに、うん、動物と接したことがないってな ん, かなんか？もし将来そういう風にね。本当に届けになん触ったことありません。じゃん、なんかね。<笑>どうなのかなとか思ったりもするけど、そ<笑>うなんですよ。 オトムシクワガタメダカそういっち系はすぐカエル系は結構去年とか今とか飼っているんですけどねやっぱりね犬猫になるとちょっと責任がねありますからね。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますヤマ動物病院も猫ワンを応援しています猫ワン猫ワンそろそろお別れだよ